みなさん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター科講師の瀧澤でございます。もう何が何だかわけがわからねえという感じですけれども、今回はです、ね、チョコレート菓子を作ってみようかなと思います。えーまあ、あれですね。バレンタインの女性の方に向けた動画ということです。今までお菓子を作ったことがないよという方もです、ね、簡単に作れて、なおかつそれっぽい。 そんなお菓子の作り方をこの動画の中でご紹介させていただこうかなと思います。作業時間としては60分とかそのぐらいで終わる内容ですし、でなおかつ特別な技術とか特別な知識とかもそんなに必要なかったりとかするので、興味がありましたらぜひチャレンジをしてみていただければなと。まあ、簡単に言うと、まあ、チョコレートを溶かして、その中にこう風味付けの。 何かしら飲み物を入れて、ドライフルーツを入れて、ナッツを振って、で、固めて、で、ココアパウダーを振って、出来上がりと、まあ。そんな内容なんですが、えー、興味がありましたらぜひチャレンジをしてみていただければなという感じです。動画のアップロードがギリギリになってしまいましたが、ぜひお菓子作り、トライをしてみてください。それでは、とりあえず動画をスタートしましょう。うーん、バチコーン恒例の材料の確認でございます。 まず、チョコレートを200グラムぐらい、200グラム以上かな、200グラム以上。そして、アーモンドスライスとココアパウダーとドライフルーツ。そして、何かしらの飲み物と平たいパッド。そして、ボールとゴムベラ。この辺を用意してみてくださいませ。材料の細かい話については、後々作業が進むにつれてお話をさせていただきます。 それで、後ほどチョコレートを湯煎で溶かさなきゃいけないので、でまあ、あらかじめ、ね、お鍋の中にお水を張って、火をかけておくと、えー、作業がスムーズになってよいかなと思います。で、100円均一とかで売っているようなこういうプラスチックのまな板なんていうんですかね。こういう板が売っているんですよ、プラスチックの。こういうのがあると、えー、まな板とかも汚れないですし、すごいよいかなと思います。ぜひ、ダイソーとか100円ショップに行く機会がありましたら、えー、探してみてください。 とりあえず最初の工程としては、チョコレートを細かく砕いていきます、えーと。なんで細かく砕くかというと、単純にこれ溶けやすくするためなんですよね。なので、ある程度大きくてもいいですし、ある程度細かくなれば全然大丈夫という感じです。で、先ほど。 200g 以上という言い方をしたんですけれども、チョコレート1枚って 55g だったり、60g だったりとかして、結構まちまちじゃないですか。なので、その辺を考慮して、200g 以上という言い方をしているんですが、200g よりも少なくなければ何でもいいです。それで、チョコレートも結構硬くて切りにくいので、包丁の扱い方には気をつけてください。この動画みたいな感じで、人差し指にこう包丁を当てて、 で、なおかつ右手もです、ね、これちょっとこう握るような感じで切っていくとよいかなと思います。女性の方とか、ね、結構力が弱くて大変なんですけれども、えー、人差し指に当ててで、包丁を握るようにして、こう体重をかける感じで切っていくと切りやすいかなと思います。まあね、この指とか切らないように、そこだけは本当に怪我に気をつけて作業していただければという感じでしょうか。 で、チョコレートはミルクチョコとかよりもなんかこう苦めなビターチョコとかブラックチョコが今回は合うんじゃないかなと思いますので、まあ、その辺はお好みによって調節をしてみてください。ミルクでもビターでもどっちでもいいです。で、その次はドライフルーツを入れていきます。 今回僕はダイソーで見つけたこのドライフルーツミックスみたいなのを使っているんですけれども、まあ、レモンピールとかオレンジピールとか、あとマンゴーとかイチジクとか、ブルーベリーとか、プルーンとか、まあ、いろんなドライフルーツがあるじゃないですか。もうこの辺のです、ね、好きなものを使ってください。これにちょこっと合うんじゃないのかなと、えー。自分がイメージしたものを使っていただければ何でも OK です。それで、ドライフルーツに関してもある程度細かくなればいいので、 まあ、こううで パ, パ, パ, パ, パ, パ, パッと切って、そのままボウルの中にスパンと入れてしまってください。まあ、こうな ん, て い, うんですか、ね、いいお店に行くと、いいドライフルーツ、まあ、高いドライフルーツって言ってるじゃないですか。今回のチョコの場合は、そこまでいいドライフルーツを使わないほうがいいんじゃないのかなと思うぐらいで、本当にもうお好みでチョイスをしていただいても全然大丈夫です。で、このあと僕はあのナッツ。 アーモンドスライスをこう切っていくんですけれども、正直、ナッツ類に関してもです、ね、お好きなものを使っていただいて大丈夫です。カシューナッツが好きだという方はカシューナッツでもいいですし、マカダミアナッツでも別に大丈夫ですし、アーモンドでもいいですし、くるみとかでもいいですし、ミ ッ, ックスナッツみたいなものを使っていただいてもいいですしただ、あんまりこういうの慣れていないという方、もしくは自信がないという方は、アーモンドスライスがおすすめです。 なんかこう塊のアーモンドを砕くのって何気に大変ですし、何気に難しいんですよ、粒を揃えるのとか、えー。そういったことに自信がないよという方は、えー、普通にアーモンドスライスを買ってきて、こんな感じで包丁でザクザクとある程度細かくしていただければなと思います。で、包丁をそのままこうズバンズバンと落としていくと、結構、ね、アーモンドがあちこち散らばっていってしまうので、こう先っぽから こう前にずらすような感じで切っていくと、こう飛び散らなくてよいかなと思います。で、これは、ナッツは、アーモンドは、ボウルの中に入れずに、最終的にこう仕上げで使うので、別のお皿に取っておいていただければなと。めんどくさければ、チョコの中に入れちゃっても大丈夫です。えー、今回、なんとなく別でやってみております。で、この後にチョコレートを湯煎していくんですけれども、 ここが一番のポイントといいますか。あ、しまだ、その前に飲み物だ、えー。ジュースを入れていきます。なんかこうチョコレートを柔らかくするため、もし、あとは風味をつけるために飲み物を入れていきます。それで、この飲み物も何でもいいです。えー、僕は今回・・・。 コンビニに行ったら、飲むヨーグルト、ブルーベリーなんていうのを見つけて、あ、これ結構合うんじゃないと思って、それを使ってみているんですが、100% のアップルジュースとか、オレンジジュース、グレープフルーツジュースとか、あと普通にミルクティーとか、レモンティーとか、なんかそういうのもすごいおいしそうな感じがしますし、これ入ってたらおいしいんじゃないのかななんていうものを買ってきてみてください。で、これが60ミリリットル、60cc という感じですかね。で、それをボウルに入れて、こんな感じで湯煎しながら。 チョコレートを温めていきます。で、今回のこのチョコレートガションの中で、唯一失敗できるポイントとしては、湯煎するときなんですよ、ここだけちょっと気をつけてください。チョコレートを溶かして、その1回全部バラバラバラと何て言うんですかね、その溶けさせる手のと、50度ぐらいまで温めるっていう2つの目的があるんですね。 チョコレートの温度が50度よりも高くなっちゃうと、またちょっとこう風味が損なわれるし、50度いかないと、これはこれでまた風味が悪いしみたいな感じで、ここが唯一失敗できるポイントなので、まあ、そんな失敗はしないと思うんですけれども、気をつけてみてください。お湯がもうボコボコ、ボコボコと激しく沸騰しているときはちょっと温度が高すぎです。えー、お湯が70度くらい。指先をポチョンとつけてみて、あ、oh, あ、熱っみたいな、このぐらいの。 うわぁ、熱っこのぐらいです。触った瞬間に、あっちゃーみたいなのは、ちょっと温度が明るいすぎかなという感じですね。それで、その湯煎の中にこうガーッと入れて、えー、ひたすらこう混ぜ続けて、均等に熱が加わるようにチョコレートを溶かしていくと。あのテンパリングといって、また難しい話になってしまうので、あんまり詳しくは割愛するんですが、まあ、50度くらいに温めてから、また冷やし固めると美味しくなるという話です。で こういう鉄のボールとかを使っていただいて、ガラスの厚いやつとかじゃなくて、鉄のボールを使って、でこう混ぜているじゃないですか。それで、この左手でこうな底を触ってみるんですよね、ボールの底。で、これを触って、じんわりほんのり、あったかいなあこれ。あったかいなあこれ。って思えるぐらいが適温です。そうすると、チョコレートのほうも不思議とこう艶が出てくるの で, で、それを目安に、あったかいなあこれと。 ツ、え、ヤ、ー、が出てくるの2つを目安にチョコレートを温めていただければと思います。でそれができたら、もう OK。えー、あとはもう、ね、このパッドに入れていきましょう、えー。先ほど僕はパッドを水で少し濡らしましたけれども、こうするとあのラップが貼り付きやすいという理由でございます。ね、あのパッドが濡れていないとラップがなかなかくっついている。思い通りにいかないので、まあ、ちょっと軽く濡らしてから。 こんな感じでラップを敷いていくとよいかなと思います。最終的にココアパウダーをバーっと振ってしまうので、このラップにシワが出てしまったりとか、形が悪くなっちゃっても全然大丈夫です。なんとなくこの、ね、ラップがそこに敷ければ OK です。で、この準備が整ったら、まあ、チョコレートを流していくという感じでしょうか。う とにかくそのパッドは何でもいいんですけれども、平たいこと。えー、丸とかではなくて、平たい平面のパッドだということ。あと、ある程度この、ね、厚みですね。マチというんですかがあることが条件でございます。あ、なんか動画が遅くなってきた。でそれをこう、ね、チョコレートパッドの中に入れて、まあ、ウムベラでこうならしていくという感じでしょうか。なんかこうやってみると。 すごい簡単そうな感じがしませんか。今のところの工程を簡単に言うとチョコレートを刻むドライフルーツを刻むナッツを刻むで、ボウルの中にチョコレートを入れるドライフルーツを入れる飲み物を入れる湯煎で溶かすでパッドにラップック入れるという感じです<笑>、えー、そんな感じでなんか僕がいろいろとべラべラしゃべるからすごい難しそうに感じたかもしれませんが。 実際のととととここころは全然大したことないよといようことですで、す。パッドの大きさによってはチョコレートが足らないこともあると思うので、この動画みたいな感じでちょっと、ね、あの端っこの方を余らせたりとかして気をつけていくとよいかなと思います。あまりチョコレートが薄すぎても、あとで成形しづらいというか、切り分けづらくなってしまうので、うーん、なんですかね、1cm ちょっとぐらい の厚さになるように調整していただければ良いかなと思います。まあ、ほぼノリで大丈夫です。心配しなくても。でチョコレートは敷き詰めたらあとはナッツをパラパラパラパラっとやっ て, いってみてください。結構端っこの方にねそのナッツがなナッツがないみたいな状態になってしまうので端っこに気をつけながらこう振っていただけると良いかなという感じですね。 それで、ある程度こうファーッと振ったら、指でちょっとこう軽くポンポンポンポンと押さえたりとかして、えー、飛ばないようにしていただければ OK です。なんか僕は一応こう慎重にやっていますけれども、最終的に、わぁ、めんどくせぇなみたいな感じで全部バッとひっくり返しちゃったりしてしまいました。それで、この状態まで持っていったら、あとは冷蔵庫で、そうですね、もう30分。30分冷やしましょう。そうすると、こんな感じで、 結構ね、こうチョコレートがしっかり固まってきて、えーまあ、そのまま取れるかと思います30分以上取れ時間取れるぜという方は1時間とか冷やせればもう十分って感じですね、えー、チョコレートが冷やし固まってくれれば何でもいいのでお固まってきました固まってきましたでまた、えー、100円ショップで買ってきたあのプラスチックの板が大活躍でございますなんかこれ初めて 今回買っっててきて使ったんですけどもすすごい便利ですね。なんかもっと前から持っておけばよかったなとすごく思いました。で、ココアパウダーもこれダイソーで買ってきたものなんですけども、最近のダイソーというのは本当に便利ですね。ねこんなココアパウダーとかドライフルーツとか売ってるとは思わなかったですからね。普通にスーパーとか生菓材料屋さんでドライフルーツとかココアパウダーとか買うと結構いい値段するんですよ。 ちょっっとしか入ってなくて、なく300円とかね400円とかナッツ類とかも結構高いですしそれが100円で揃うと考えるとなかなか侮れねえって感じですねでまあココアパウダーをそのままもうバーッと、えー、振ってしまってくださいえっ、ー、と茶こしとかそういうのを持っている方はですね、まあ、きれいにこう振り分けたりとかするとよいと思うんですが僕はちょっと面倒なのでそのまま、えー、振ってしまっております まあ、ナッツが全体的に隠れるかなくらいまでいったら OK です。で、このままひっくり返していきましょう。えー、僕はここで失敗して、あバフッとなって、ココアがバッと飛びついて、うわやべってなっちゃったんですけれども<笑>、えー、そうならないように気をつけてみてください。で、冷やし固まっていれば、うんラップがそのままパーッと取れるはずなので、取っていただいてで、ここで包丁を使って、チョコレートを切り分けていきます。 それで、このサイズ。何人前必要なのかとか、何個必要なのかをあらかじめ計算しておくとよいかなと思います。例えば、50個必要ということでしたらば、えー、縦が5個で、横に10列みたいな感じで、えー、何個にしたいのかみたいな感じを先に計画しておくとよいかなと思いますね。それで、今、動画みたいな感じで、えーまあ、好きな。 個数といいますか、大きさというか、そんな感じに揃えていただければと。で、全体的にこのココアパウダーがまぶすまぶされている状態に持っていきたいので、切り分けたらまたたっぷりめにココアパウダーをバババババっと振っていきます。ココココアアパウダーとココアは、 ちょっと別物なんですけれども、ココアパウダーを揃えるのがめんどくさいよという方はです、ね、まあ、ココアでもいいかななんて正直思ったりとかします。ちょっと食感というか、舌触りが変わってきてしまうんですが、まあ、ココアパウダーにそこまでこだわらなくてもいいのかななんて個人的に思ってしまったり。で、この余分なココアパウダーを、ね、このはたいたりとかして、あ違うか、まあこのね。くっついている部分をこう 切, りか切り離して、まあ、全体的にこうココアパウダーがまぶさるように。 まあ、コ, ロコロコロコロコロしてあげてで出来上がりという感じですねこんな感じで手で転がしてまあ出来上がり転がして出来上がり転がして出来上がりみたいな感じですまあ今僕は目の前に出来上がりのものがあるんですけれどもなかなかねこれいいもんですよ飲むヨーグルトブルーベリーを買ってきたのは結構これ正解だったなと自分で思いました うん。なんかこう、風味がつくんですよね。不思議なものだな、これ、ほんまに。うん。あ、で、ここから、ラッピングをしていきます、うん。ドライフルーツとチョコってめちゃくちゃ合いますよね、ほんとにね。なんか僕はお酒が大好きなんですけれども、なんかすごい、ウイスキーと、 一緒に食べたらめっちゃうまいななんて覚えながら、この時もつまみ食いしたりとかしてるんですけども、ええー、なんだっけあ？次はラッピングです。ラッピングするときはそのココアパウダーが飛び散っちゃったりとか形が崩れちゃったりとかするのを防ぐために一回こうラップに包んでからなんかこうね包装すると良いかなと思います。ね。 なんかこうラップせずにそのまま入れちゃったりとかすると結構、ね、その扱いづらいというか取り出しづらかったりとかするので、えー、こんな感じでやっていくとよいのかなぁなんて、まあ、この辺はどっちかというと僕よりもその女性の方の方が絶対得意だと思うので、まあ、お任せしますなんか可愛い感じでラッピングすればよ い, いんじゃないでしょうか、えー、そんな感じです、まあ、僕は3つ、えー、撮影用に3つだけ 放送しておりますけれども、そのラッピングに関してはお任せいたします。僕としてはラップに一回くるんだほうがよいかなというぐらいです。終わりました。まあ、そんな感じで一通り流れを、えー、説明させていただきましたけれども、いかがでしたでしょうか。ちょっと油断なんですけれども、このバレンタイン動画を作るためにですね、僕は結構お菓子を試作したんです。で、こうシュークリームっぽいのを作ったり、パンケーキっぽいのを作ったり。 それで、最終的にそのカップケーキみたいなのに落ち着いたんですけれども、この、「これはなかなかいいじゃないか、なかなかおいしいじゃないかというのが出来上がったんですが、冷静に考えるとこれは全然簡単じゃねえということで、一、えー、回初心に戻って、まあ、こんな感じのお菓子に行き着きました。本当に難易度で言ったら、本当五5段階中星1みたいな難易度なので、ぜひともチャレンジをしてみていただければなと思います。 さっきも言いましたけれども、唯一失敗できるポイントとしては、チョコレートの温度。これだけなので、上げすぎずかといって、上がらなすぎずを気をつけて温めていただけるとよいかなと思います。それでは、今からだとかなり時間がないんですけれども、楽しいお菓子ライフをエンジョイしてくださいませ。それでは、またさよなら。<笑>